ワークマンンのチタンペグを購入でできた方おめでとうございます今回は購入できた強運の持ち主の方のためにさらなるペグの強度検証やせっかくだったらこんなことに応用しても楽しいよっていう木材を使った DIY もご提案してみますでは早速どうぞ視聴者さんからもよく教えていただくんですがペグって硬いものに貫通できる力よりも引っ張られても抜けない力の方が大事だっていうごもっともですよねキャンプ経験多い方だと 強風や雨でペグが抜けて悲惨なことになった方もいらっしゃるんじゃないかとただペグが抜ける時の状況を素人ながら考えてみたんですけど地面にペグを刺しますロープをかけますロープとペグの作る角が90度になるようにしますよねロープが引っ張られると地面にこのような力がかかるそれに対して地面の効力とでも言いますか ペグを反対側に押し戻す力が働くのでペグは抜けずに地面に固定されているただ強い力でロープを引っ張り続けると次第にペグの角度が変わってきてやがてこうなっちゃうんじゃないかと思うんですここまで極端ではないとしてもですねその時ロープから引っ張られると地面の効力ではなくペグと地面の摩擦力で耐えてると思うんですけど 細く丸いチタンペグだと摩擦力なんてビビたるものだと思うんですそうすると簡単に抜けてしまうということではないかともちろんペグが極太で地面と接する表面積が広かったりまた表面に特殊な加工がされてて強い摩擦力を確保してれば別だと思うんですけど世間一般のチタンペグに限ってはそういう加工はまず期待できないと思いますのでこのように考えるとペグが抜けるきっかけになるのは地面に刺さった角度が変わってしまうことではないかと もちろん、それ以外にもあると思いますけど、素人ですから、多めに見てください。何か間違ってたこと多分言ってるような気がしてきましたけど、コメントで教えていただけると幸いです。話を戻しますが、ペグの角度が変わらないようにするためには、硬い地面だったらいいのではないか。例えば、砂地のような柔らかい、あるいは雨でぬかるんだ土壌のような緩い場所だと簡単に角度が変わってしまうので、その反対に、硬い地面だったら角度が変わりにくい。まあ、ペグの効力が保たれるんではないかなと思うんです。 そうだとすれば、硬い地面に刺せるペグというのはやっぱり有利。そこでどのぐらい硬いものに突き刺せるのか、ここに興味が湧いてきたわけです。スームルームのチタンペグはですね、このような広告があります。これ見るからにレンガーですよね、おそらく。レンガーに刺してるのかな。まあ刺さってるわけではないにしても、刺そうと思えば刺せるよっていうことをアピールしてる広告なのかなと。ならば、我々ワークマンのチタン合金ペグ、こちらでも挑戦してみたくなったわけですね。 確かにキャンプ場でもペグ打ちしてると途中で石に当たってペグが刺さらなくなることってよくありますその時石を砕いて入っていけるかどうかその石はどのぐらいのものまでいけるのかこれを試してみますうちの庭にゴロゴロしてるいろんな石を拾ってきました<笑>はい何やってるんでしょうねはい<笑>ま あ, あのエンターテインメントとして楽しんでいただければ幸いです最初は厚み 1cm ぐらいのセメントが割れたようなものまあこれはいけそうですよね ははい、いいけました皆さんの想像通りではないかとごく軽い力で割れたので問題なかったですしペグの先端が潰れてないか見た限り大きな変化はありませんでしたそうそうこの実験は結構危険なので皆さん真似しないでくださいねまあ多分する人いないと思うんですけどこの手の作業って下手するとですね予想できないような大事故につながるんです本当です 同じようなことをしてみたい方は必ず専門家の指導のもとでお願いしますって言っても私は専門家じゃないんですけどねまあ経験が多いのでいろんな防御策を講じてやっておりますなんとすごい破壊力粉々に粉砕されました先ほどと違い厚みも 1cm 以上あったんですけど難なくいけましたそして先端の様子をチェックしてみますあ少し少しですけど 潰れてる感じがしもともともう少し尖ってたんですけどどうでしょう 1mm ぐらい潰れたんではないかとでは続いてさらに手ごわそうなやつに挑戦しますやっぱり手ごわいですね<笑>これはなかなかちょっと諦めた方が良さそうな気がします こういうのがだから地面の中にあった場合、まあ、河原のキャンプ中流とかね下流だったらまあよくあるんじゃないですかねこういう丸まった石が土の中地面に埋まっててペグってるとこれに当たっちゃった場合これは厳しいですね今火花が飛びましたお分かりになったでしょうか今火花飛んだまあチタンの金属と石とで火花が飛んだんですね ちょっとこれはね諦めようと思いますペグの先端もですねさらに潰れた感じがしますのでちょっとこれは難しいかなもっとも潰れた先端は後でヤスリとかグラインダーで削ってやればいいので特に大きな問題だとは思ってないんですけどペグが折れるよりは先端が潰れる方がまだダメージは少ないと言ってもいいかもしれませんではいよいよスームルームの広告と同じようにレンガで挑戦してみたいと思います レンガですので粘土を固めて焼いてるんですよねおそらく硬い石に比べると柔らかいと思うんですけどどうなんでしょうやってみます成功ですもう一度あそんな硬くないよねやっぱね先端の潰れ方も先ほどと様子は変わってませんので まあレンガだったら仮にペグを打とうとしたところにレンガが埋まっていてもそれは割るぐらいの貫通力はあるということは言ってもいいのかもしれません先端の潰れ方がですねどのぐらいだったかよくわかんなくなってきたので新しいペグと比較してみますこれが新しいあの買った状態の先端ですねまやはり先はね細く尖ってますそれに対して今回の実験で潰れたやつはこんな感じ右側ですね 潰れてますね明らかにねはいあのレンガでは潰れなかったと思うんですけどあのまん丸い石ですよねあれが硬かったですねあの火花の飛んだやつはいあれでねだいぶダメージを食らったような気がしますあの曲がってるっていうこともないですし先端が潰れただけだったので、まあ、先端はねさっきも言いましたけどヤスリで削ってやれば復活すると思うのでまあ大きなものではなかったかなと思いますはい遊んでます危険なので真似しないでください ははい、えー、では今度はですね木ですね木材ならどうなのかやってみます、はいえー、この木材ね落ちてたような、えー、ちょっと朽ちてる感じなのでね柔らかいですね、まあ、柔らかいと言ってもね手でね折れるようなものではないんですけどこのペグならね全く問題ないですねはいちょっともう一箇所刺してみます はいこんんなな感じです、ね、そうなんですすねねそうよだからまあ砂地なんかでねあるいは緩い地面にねペグを固定したい時、まあ、雪なんかでもそうですよね木に刺してから木ごと埋めればしっかり固定できると思いますまあ木をペグにしてもいいんですけどね木だとちょうどいい長さや太さのものがなかったりロープが結びにくかったりするのでこういう方法も一つかとで今度はもし周辺に手ごろな木がなければ持っていった薪でやってみるのはどうでしょうかこれは 硬い広葉樹ですが、刺さるかどうかやってみましょう。ちょっと怖いので恐る恐るやってますが、なんか比較的いけそうな気がします。今使ってるのはですね、ペグハンマーではなく、大きな原脳を使ってます。普段よりも強い力で差し込んだ方がいいかなと思って。これだったらかなりいけると思います。調子に乗ってやってたら、抜けなくなってしまいました。まあ、そのぐらいしっかり刺さるっていうことですね。 ね手ではね抜けなくなってきました大変ですどうしましょうまあアホなことやってるなというエンターテイメントとして見ていただければ十分ですまあしっかり食い込んでますのでねトンカツのように使ってもね 使えるぐらい硬いですね全く抜けない抜けないぞこれホントにで押してもねそのペグがしなるんですけど抜ける感じが全くないんです もう最後の手段と思ってプライヤーでですねフック部分を掴んでグリグリ回そうとしてます前回の実験でフック部分の溶接が強いということは実感してよく分かってますので遠慮なくグリグリやってるんですけど全く抜けませんまあかなり奥まで食い込んじゃいましたね広葉樹硬いんですよねやっぱり仕方ありませんノコで切ってペグを吸収しようと思います もうほとんどギャグみたいになってます。もうすぐ薪が折れそうです。と思ったらカメラが止まってました。すいません、折れました。えー、断面がですね、こんな風になってましたね。なんかすごいことになってます。しっかり奥まで食い込んでて、貫通はしてないんですけど、まあ3分の2近く入ってるんじゃないですかね。あの、先端がちょっとね、どこまで入ってるのか見えないんですけど、 こんな感じで硬いところにね食い込んでるのででねこの状態でもねいくら引っ張っても取れないんですよやっぱり紅葉樹って硬いんですよねもうますますねハンマーみたいになってきましたね<笑>何をやってるのかっていうね外したいんですけど外せないので別の使い道を考えてますこれワークマンの単造ペグの方ですねスチール2 5センチですこれぐらいなら打ち込めるんじゃないかなと思って 上段半分やってみますはい刺さりました<笑>なんということでしょうちなみにこの胆造ペグも手では抜けないぐらいしっかりと固まってました後で引き抜こうとしても手では無理でしたまあこれねもう何かのオブジェにしようかなとも諦めかけてます<笑> <笑>あのまあ最悪ね燃えてる火の中に入れてやれば、えー、燃えて外れるのでそれはいいんですけど何か面白いので加工してみましょう<音声>手持ちのドリルが7ミリしかなかったので同じ直径なんですけどこれで穴を開けてみます 完成です。ではペグを収納してみますなかなかいい感じです新しく買ったキャンプギアってしばらく眺めたいですよねこれしばらく私もデスク横に置いてオブジェとして飾っておこうと思いますニヤニヤ。にやにや ここでまた別の遊びを思いつきました。もう一個作ってみましょう。薪に穴を開けていきます。今度は直径1センチのドリルを使いました。2本の薪に開けた穴にワークマンのペグを刺せば、こういうものができます。これを2組作って、何かで渡してやれば、薪で薪ストッカーができるかなと思ったんですけど、ちょっと何か、 今一つなのでやめますさらにやってるのは追加で2本同じ位置に穴を開けて1本のエで突き刺してみればはい何ができるでしょう勘のいい視聴者の方はもうお分かりですよねそうです小型のウィンドスクリーン風防ですね ということで、こんな動画も最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。今回はチタンペグを購入された方に、せっかくだったらいろいろ遊ぼうよっていう、そんな動画をねお届けしてみたいなと思って、ご紹介してみました。この動画、いいなと思った方いらっしゃったらでっこうです。高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 最後になりましたが、私ワークマンの方もしこの動画を見て不愉快な思いをしたらごめんなさいただ面白いと思った場合はご連絡をくださいよろしくお願いします